次は数式です。でまあ、手付属の整形系はですね、もともと数式を美し く, く打ち出したいという目的で開発されたので、数式機能はとても充実しています。まあ、これだと大変なので、ここは簡単に説明しますね。まず、文の中に数式を挟むときはダラーで囲みます。さっきダラが使えないって言いましたけど、それは数式モードの区切りに使うんですね。だから、この中は数式です。次にですね、 とんがりとかアンダーバーも使なかった。とんがりはですね、この次に来るものは、そういう形になる。この x の事情、この形っていうのは、とんがりで表す。から、x のこれはそういう字な、アンダーバーで表す。ですから、x の事情を含む0番と書くと、x の事情をのこういうふうに整形されます。 その他ですね、数学っていろんな記号が出てくるんですけども、えー、それはまあ検索すれば全部わかりますが、イクイブっていうのはこの合同、パーチャルはまあえ部分積分記号、サブセットはまあ部分集合、ビッグキャップはキャップ、C ドッツは点点点、だからサムというのはこのシグマ、イントっていうのはインテグラル、積分ですね。だ積分記号。こういうふうに出てきます。で あと、今、数式は文の段落の途中に出てきたんですけども、えー、独立行にしたければ、バックスラッシュ感覚庫とバックスラッシュ感覚庫とでかくむか、環境でもいいんで、ディスプレイマス環境の中に入れればいい。どっちでも同じですね。例えば、えー、この、囲った中に FT は、サムってシグマですね。で、それ字で、ね、J イコール1、形で M。そうするとね、 まあ、ft は、シグマの下側に j イコール1があって、上側に m があります。それから a の j 番、a の j、から e、指数の上に i ラムダ j、i ラムダ jt とか。まあ、こういうふうに、今まで習ったものを組み合わせると、さまざまな数式ができるんです。だからこう、インテグラルの a から b なんていうのは、えー、これは、 イント、A、の、ね、まあなんか、こんな風に書くとできると思うけれども、まあ、やってみてください。で、こういう形とかそういうのグループ化、これ全体や数字とかするときはですね、ぐにゃを使ってグループ化してください。さっきのフォントのところでも、まあ、ぐにゃ格好を使ってグループになっていましたけども、数式の中でもそうです。 なんで丸括弧じゃないかというと、丸括弧は数式で丸括弧をいっぱい使いますね。ですから、丸括弧は数式のために使ったわけです。あと、もう一つよく使うのは、分数。分数はですね、スキュー式モーの中で、バックすらフラクフラクションでいいんですね。で、A と B って書くと、こっちが分母、こっちが分子になるす。だから B 分の A になるす。もっと複雑でもいいですよ。ですから、まあ、フラッグを。 プラス1、まあ、こういうふうな数をすると、えったす1分のまあこういうふうにできるわけですね。で、もっと網羅的な記号一覧は、まあ、検索するとか、テフの入門書を読むとかてください。では、演習にですけれども、えー、ラテフの数式機能を使って、えー、こういうふうなものはこれは簡単ですね。まあ、これはさっき出てきたの応用ですから。 連文数なんかもできますもっと複雑な技も追求してみてもいいでしょうで演習さんはラテフを使って自己紹介の文章を書く。ただし、その中でこういうふうなものがあってで文章の内容はちゃんと意味がある自己紹介を書いてくるからね。青、えー、いっぱい埋めたら形だけができるとかいうのはやめておくた。